5月5日子どもの日にやった、ね、ライブ講演会の動画について鳥取地方法務局長から、まあ、人権侵犯事件だから消せみたいなそういう説児という文書が来たっていうことをね紹介した動画がなぜか消されたんですけども多分ね YouTube の何か企画に引っかかるような NG ワードが入ってたんじゃないかと思うんで今回ねちょっとね新しく入ってきた情報も含めて改めて説明するんですけども、うん、あの講演会 まあ見た方はわかると思うんだけども、確かにね、ブラック地名とかバンバン出してるんだけども、表向きにちゃんと出版されてて、図書館でも見えるような、そういうものを使って説明してるんだって、僕は改めてね、ことさらあの場でブラック地名を出したっていうわけでもないし、内容に関してもね、別に鳥取藩のブラックの歴史っていうのをま あ, ありのままに解説したもので、別になんかね、差別的な動画だとかいわゆる要素もないし、本当にね、文字通り学術的な内容なんです。 もややっっぱりこうやって削除要請が来るんですねでそこでね分かってきたことなんだけども、この法務局法務省人権擁護局っていうのはね、ねもう解放同盟の言いなりになってるっていうのは、まあもう大体分かってたんだけども、もう言いなりとかそういうものじゃないんですよ、もう、そうくっていうことがありますよね、走る犬っていう、もうそういう状態で。 いや、もう、奴隷って言った方がいいかもしれない。もう解放同ム奴隷ですよ。あの、この人権擁護関係の部署がね。いや、法務省もね、昔は、その解放同ムの球団なんかに参加しなくていいですよ、みたいなね、通達を出してた頃もあったんだけど、今はもう完全にね、もうエセド話に対処する能力がないっていうか、もう、 法務省自体がね、もうエセドアに侵 さ, れた侵されちゃって、自らもエセドアをやってるっていうような状態になってるんですよ。国の機関がですよ。恐ろしいことですよ。そのあたりね、実はヒューマンライツっていう、まあ、解放同盟系の雑誌があるんだけど、そこにね、こんなこと書いてあったんですよ。マイノリティの声、鳥取における差別をなくす取り組み。まあ、ここに詳しく書いてあるんだけども、あの講演会をね、まあ、ま, あまず最初に阻止したわけじゃないですか。えー、っと 去年というか、今年の初めぐらいにやろうとしてたんだけど、まあ、コロナの影響で結局できなかったんだけど、ただ、その過程でね、なんかいろいろ解放同盟界隈とか、法務局のあたりから圧力をかかってたんですよ、で、やっぱりこれね、まあ、解放同盟の仕業ですよ。解放同盟がもうねなんか全国の その、法務局に対して圧力かけるようにね、もう一斉に組織として追いかけてたそうですよ。まあ、だけど、まあ、結果的にはね、そういうこと関係なしに、もうコロナの影響でできなくなったんで、5月5日に、じゃあもうライブで、ネット配信でやるって。まあ、ネット配信の方がね、見る人多いですから。 そしたら、まあそれをなんとかね、中止させようとしたんだけども、まあ結局はさせられなかったんですこの公演の前に、なんか法務局から電話かかってきて、内容を確認するみたいなのは言われたんで、まあ僕はそんな答えなかったんだけども。 結局、あれも解放同盟から言われるから、そのままやったっていうことなわけです、もうその法務省とかその法務局の主体的な判断じゃないんですよ、もう解放同盟が言われたままのことを、そのままやってると、で他にもね、これ、東京地方法務局から削除要請みたいなの来てるけども、これもなんでこの記事なんだっていうところがあるんだけど、これ、解放新聞なんかでちょっと表沙汰になってないところもあるけども。 そのよりによってなんでこの記事なのかっていうのは、それはもう間違いなくこれね、状況証拠からすると、解放同盟から言われて、解放同盟の言われるがままにやったってことなんですよ、なんかいろいろね、人権侵犯事件の理由についていろいろ書いてるけど も, も、そんなんどうでもよくて、もう解放同盟から言われたので、その通りにやりましたっていう、もうそれ以上の意味ないわけですで、これなんかにもね、ネットの現状、追及、法務省交渉。 8月5日の解放新聞7月16日に法務省交渉をやって、5月の差別講演動画を削除すれば大きな効果がある、なんで、なんでよりによってね、あの動画にこだわるのか、ちょっとよくわかんないんだけども、7月16日にこうやって法務省交渉で解放同盟がね、法務省に圧力をかけましたと。でそしたらもうその通りに、法務省がやりましたって、本当に、本当に最初、もう奴隷でしょ、完全に解放同盟の。 これ真面目なな話ねそのなんか糾弾されましたとかその差別なんかで言いがかりをつけられましたという時に本当に法務省とか法務局に、ね、相談したらダメですよ、何の歯止めにもならないし、もう法務省自体がエセド話みたいな状態になってるんで今、どっちかっていうとそのエセド話の対処してるのは中小企業庁の方ですから絶対法務省に。 相談したらダメです。中小企業庁の方に相談してください。もうこの部署ダメですよ、本部署は。で、ただね、この偉かったのがね、一応あの講演動画をね、見たそうですよ。で、まあその感想としてなんかね、 ああいうね、トットレアの差別部落の歴史とか、村の歩みとか、そういう図書館の資料をですね、なんかこう、恣意的にね、中身を拾って、なんか、差別のために利用してるだろう、なんだろう言ってるけども、まあそんな後付けでね、いや、もう、いい加減洗脳から解かれてほしいと思うんだけども、もう解放同盟の人たちってすごい差別的なんですよ。なんかこう、人の言うことをなんかぜぜひひで判断しようっていう考えなくて、もうとにかくこいつは敵だ、こいつを排除するって言ったら、もう何を、何を言おうがね、 理屈こねてね、排除しようと、とにかく黙らせよう、差別だ、差別だ、黙れ、黙れっていうような人たちなんで、もう話にならないわけです、まあ、僕はね、本当にこの人らと公開討論会してやってもいいんだけど、全然応じないですからね、なんか言われても、なんか理屈で返すんじゃなくて、差別だ、差別だ、黙れ、黙れしかないんだからね、本当、中身が。講演動画見たんだったらね、もう、あのー、本当にね、これ、あれで洗脳が解かれないっていうのは、本当、重傷だと思うんですね。 本当に ち, ょちゃんとね、いや、僕だってね、解放同盟いいんだから、こいつの言ってることは間違いだとかね、そういう風に判断しないですよ、ちゃんと全然ひひで何を言ってるかよ僕、判断しますよ、うん、だけど、本当にね、何 を, 何を言われてもね、その何を言っても、こいつは解放同盟の敵だから、こいつの言うことは全部間違いだとかね、もう黙らせようっていう考えになったら、もうそれはもう、カルト教団なんかと同じになってしまうんで。 いや、ほんとね、僕は間違ってるっていうんだったら、本当に公開討論会してもいいですよ。ということでね、今日はこの削除要請の背景についてね、さらに分かったことがあったので、えー、そのことをご紹介しておきます。これね、えー、あのヒューマンライツに載ってるのでね、この、この記事。まあ、図書館なんかで読んであげたらいいかと思います。